このビデオではベストチェンジプラットフォームで USDT というステーブルコインを導入する方法と BTC への交換について学びます。最初はコインツビットプラットフォームを開き、アカウントにログインしてください。取引上の登録する方法については、登録と確認のビデオをご覧ください。上隅でウォレットセクションのバランスサブセクションを開いてください。例えば検索ボックスに USDT と入力し、デポジットボタンをクリックしてください。 次に、お支払い方法 TLC2 0を選択し、画面に表示されるウォレットアドレスをコピーしてください。ウォレットに入金するには、法定紙幣にデジタル化が必要です。ベストチェンジプラットフォームの使用をお勧めします。では、ベストチェンジ .com サイトに移りましょう。左側の欄において、USDT の購入に使用する支払い方法と通貨を選択してください。お住まいの地域を問わずお好きなような支払い方法をお選びいただけます。 Visa とマスターカードを例にして交換してみましょう右の欄で導入したい資産 USDTTRC2 0を選択する必要がありますそうするとページの右側には適切なプラットフォームのリストが表示されこのオペレーションを実行が可能となりますデフォルトでは最初の評価のサイトがリストの一番上に表示されます GIVE 欄には指定サイトでこのタイプの送金できる最小金額が表示されることに注意してください 例えば、最も収益の高いサイトを選びましょう。ウォレットに入金したい金額とカード情報を入力してください。前にコピーした USDT ウォレットアドレスを貼り付けください。メールアドレスと電話番号を入力し、ユーザー契約に同意してからエクスチェンジボタンをクリックしてください。購入を完了するには、交換サイトからの電子メールで受け取ったコードが必要になります。 メールからコードをコピーし、ウェブサイトの必須フィールドに貼り付けて、コンファ r m コードをクリックしてください。利用規約をもう一度読んで、メイク a ペイ e ントをクリックしてください。カード番号を入力し、アクションを確認してください。トランザクションは正常に完了しました。これでバランスサブセクションに戻ってもいいです。BTC を購入するには、 資金を取引残高に振り返る必要があります。そうするには関心のある通貨の名前の横にあるオレンジ色の矢印をクリックしてください。ボリュームを入力し、トランスファーボタンをクリックしてください。トレードセクションでクラシックトレードタブを開いてください。USDT はステーブルコインであるため、ステーブルサブセクションを選択する必要があります。入ったウィンドウで USDT を選択し、検査ウィンドウで BTC を選択してください。バ y BTC ウィンドウにおいて、 購入するコインの数と支払う金額を選択してくださいそして、バイボタンをクリックしてください皆様のオーダーは完了しました市場価格が指定した価格と位置するとすぐにオーダーが実行され BTC の所有者になります注文が正常に実行された場合オーダー履歴ウィンドウに表示されますバランスウィンドウに戻りましょう購入した BTC は自動的に残高に表示されますこのビデオがお役に立てば幸いです ご不明な点がございましたらコミュニケーションチャンネルによっていつでもサポートさせていただきます。